はいおはようございますラスカルでございます本日はですね栃木の大行列をする有名人王ケラーメン店 ハイマウントさんが群馬の前橋の方に支店ハイマウント M さんという2号店をオープンいたしまして本日はですねこちらのお店さんで M そばといういわゆる汁なし系のね混ぜ、ま、そばをすり鉢でね久々にいただこうかなと思いますちょっと久々のすり鉢ラーメンで緊張しておりますがただいまですねメニューの方は作っていただいておりますので到着するまでもう少々待ちたいと思いますということで本日のねメニュー到着いたしました 本日ね、いただくメニューはこちら M そばということで、まあ、とんでもないサイズでまた豚も1本丸々とございますこちらのメニューにはですねスケジュールがつきましてこんな感じでございますねそして今回はトッピングとしてこちらコッコマンというトッピングとほぐし豚がございますのでこちらもねいただいていきたいと思いますじゃあね早速こちらいただきたいと思いますまずはね麺からほぐしていきましょうか 麺、出るかな<笑>おっもってこちらが M そばの麺となっておりますこれ極太麺でねタレが絡んでめちゃくちゃおいしそうおいしそうだけど半端じゃねえ な, いなこれ<笑>、うん、うまっ<笑> ああ う, ま、うーん、こちらのね、縁起そばは、この醤油系の返しに、ニンニクだったりとか、トッピングのベビースターや、このエビマヨ等ね、ジャンクなこのトッピングだらけとなっておりまして、お前ね、一口食っただけで、食欲がガンガン湧いてくる一杯なんだけど、ちょっと今日のこの見た目で今、麺は食らってます。<笑> うん、うま っ, うまっでこのハイマンパンの豚肉でございますよとにかくね見てもらうと分かる通り分厚さが半端じゃないっすねやーばーちょっとこれいただきます うん、うんうん、なんかこの感じ懐かしいな僕の動画でもめちゃくちゃ伸びてるねその本店のハイマウントさんで。 食べたこのあれも混ぜそばだったかなそれをね本当に思い出すような卵の数にチャーシューの数完食できるかなマジで<笑>、うん、ちょっとこの辺りでこのね現金トッピングになりますほぐし豚も食べてみたいと思いますう ま, うま い, うまい やっぱハイマントさんの肉、これはね、うまいのよね、脂もね、程よくあって、柔らかくて、何枚でも食べれると思うんだけど、パンチ力はすごいね。<笑> じゃあこの辺りでちょっとさらに味の追い風ということでこれねエビマヨも全体に絡めていきたいと思いますうわうんエビマヨすーごいパンチ力半端じゃないわ これね、もうだいぶ食ってますけどかき混ぜるたびに増えてます<笑>うん なんだかんだだか今はですね20分食べ続けましてほぐしても増えないところまではやっときましたちょっとこの辺りですねこちらのハイマウントエンさんには店内に自販機もございましてそちらで購入したものも飲食地に、ね、飲めますので今回フロウロン茶をいただきたいと思いますうめえ苦めのお茶がめちゃくちゃ合う 楽しくなってきた楽しくなってき<笑>た。ちょっとですね、えー、ここからは大食いモードに入りたいと思います<笑><笑>、うん となくね、あの、僕の動画を見てくださってる視聴者様であればわかると思うんだけど本当ね最近撮影で食べてなかったもの二郎系というラーメン久々に来るとやっぱうまいわ明日、頑張ろうっていうパワーになるね<笑>ちょっとここで追加のですね特茶もいただきたいと思いますあめ<笑> うん今ですね、えー、大体30分ちょい、えー、食べ進めましてここまでねあったラーメンがやっと これぐらいになりましたもうそろそろですねこっちの漬け汁も本当は使っていきたいんですけどこれ使ったらマジで一瞬でお腹いっぱいになりますねさらに漬け汁それ漬け汁って言って出してますけど、はい、あ食べ方いろいろなんでそれかけていただいれたりとかなんでもあ好きなように食べていいてなるほどこれラーメン風に使ってもいいんですねどう食べてもいいんで こっちに直接入れてラーメン風にしてもねいいみたいなのでぜひね皆さんお好みでちょっと自身のアレンジを、ね、見つけてもらって一番ね好きな食べ方見つけてくださいということでわたあめありがとうございますお湯わたあめですお湯わたあめ<笑>失礼しますありがとうございますさっきたまたまだったんですけどわたあめがこのお肉にかかるとちょっとね甘みとかも増して相当うまいです本当にうまい 今いただいたですね、このワタラメついたちょっと甘くなっている部分ですねなんかこの醤油と豚感とこの砂糖の甘みとで生姜焼きっぽいじゃないけどそれに近いような味変になって普通に M そば頼んでも乗っかってるのでぜひちょっとこのワタラメの味変楽しんでみてください うん、今はですねちょっとこんな感じ麺はもう完全に食べきりましたまだ具材がねちょこちょこと残ってますんで頑張って食べきれたいと思いますでちちょょっっとそこのね油のね油方はちょっ 救えないかもしれぬごめ ん, <笑>、うん。うん。ま、う、あ、んうんうん、これで味玉ラストですね。味玉じゃないかな。うずらか。<笑>うん。 でちょっとですね、えっと豚があるんですけど、あの無理です。<笑><笑> はいということで本日はですねこちらタイマウント M さんで、えー、本店にはねないオリジナルメニューをね、えー、大きいすり鉢頂 い, いてまいりました、えー、いろんなちょっと具材食べきったんですけれども最後ですねあのサービスで増していただいた豚がですねちょっともうきついです<笑>腹パンパンですので、えー、ちょっと本日は豚を残してちんということでまあ、とりあえずあの麺とかだけはね全て完食できたので まあ良かったかなとは思います今回ですねいただいた M そばに関しましてはしばらく当面の期間はですねレギュラーメニューとして販売されるそうなのでぜひね気になった方はこちらの M そば食べに来てみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったらチャンネル登録も高評価、えー、うまたですね最近ではサブチャンネルも活動 し, しておりますこちらは概要欄からチェックをしてみてください、えー、それではまた次の動画でお会いしましょうじゃあねいやあごちそうさまでした はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。久々にですね、ハイマウントさんのこの一品をいただいてまいりました。もちろんですね、本店さんとは違うんですけれども、とんでもない。 まあ、とんでもないデカ盛りでございました。いや、ちょっとね、久々にですね、僕自身のすごくね、伸びている動画ですし、えー、記憶にも残る動画だったので、このハイマウントさんにですね、えー、本当にご無沙汰だったんですけれども、伺えてよかったなと思います。ただ、まあもちろんですね、こちら2号店となりますので、えー、本店となります、小山の方のハイマウントさんにも改めて伺いたいなと思います。ということで、 本日の米編コーナーなんですけれども、えー、前回上げさせていただきました動画ですね、えー、公開今してからまだ3時間ぐらいでちょっとねコメントがえ絞られてはいるんですけれどもそちらの方から本日は返信していこうと思います、えー、まず本日1つ目の米編 えー、こちらのコメントですね、だいぶ重要だなと思いましたので、えー、この場をお借りしてですね、皆様にご説明させていただきますと、えー、前回の動画で、ちょっとあの、ね、ノンアルコールビールを注文したんだけど、飲んだ後にまた量が増えてると、これどういうことってことだとは思うんですけれども、ちょっとね、僕の動画の方では、 ちょこちょことよくあることでして、まあお店さんのね、ご行為で他のお客様にご迷惑にならないように閉店間際だったりとか閉店後にね、撮影させていただく機会があるんですけれども、ちょっとね、こういう性格なので、あの、店員さんとよくお話をしてしまうんですよ。で、そうすると、まあちょっとここ使えないなーっていう部分が出てきたりしてしまっていて、で、今回、 というか前回ですね、のノンアルの方に関しましても、2本目を注文したんだけど、えー、ちょっとその注文の際にこの料理美味しいですね、みたいなお話をね、いろいろとした時に、ちょっと編集でね、見たら、まああんまり使えないな、と言いますか、ここ使うとちょっとテンポが悪く な, なるな、みたいな、なんかそういうところがあって、 で、前回はね、カットさせていただきました。なので、ちょっと見てるとね、流れがつかめない部分もあったと思うんですよ。で、今回の件に関しましても、まあ、ちょっとね、途中でその、チャーシュー。 をこうもう本当ににんに入ってるのを見てるだけでめちゃくちゃお腹いっぱいになっちゃったので一、まあ、回外そうと思って外したんですけれどもまあその際に店員さんと「マジで腹いっぱいです」みたいな話をいろいろとしたんだけどちょっとで話が長くなりすぎてここ使いにくいなってことで、えー、今回はカットさせていただきました。 なので、えー、お、ほぼ完食したやん、みたいな。油だけちょっとね、残っちゃったかもしれないけど、完食したやんってところから急に豚が出てきて、えってなったと思うんですけれども、まあそういった経緯がありまして、今回もですね、ちょっとその豚を一回弾きましたっていうシーンはちょっとカットさせていただきました、えー。今後もですね、そういったシーンが出ないように、分かりやすいように編集していくつもりではございますが、えー、ちょっとですね、そういった部分でご不便をおかけするかもしれませんが、 またね、今後の動画でも何か、ここどういうことってことがあれば、ぜひね、コメント欄に書いていただければ、こちらのコメ変コーナーとかでもね、そちらのご質問にお答えできますので、どうしようどしね、気になった方は書いてください。はい。ということで、本日2つ目のコメ変、ありがとうございます。 まあちょっと動画の方でもいろいろとお話はしてるんですけれどももう1年半ぐらいかなえー、AGA の治療をしておりましてまあめちゃくちゃねちょっともうこれ着てんなーハゲてんなーってぐらいハゲてたんですけどまあだいぶえー、おかげさまでですね毛も増えていきましてうーんそうね最近はちょっと髪をちゃんとセットしたりとかしているので、えー、若返ったなんていうて てくれるのはまあちょっっとこう頑張たた成果ななななのかな嬉しいなみたいいみ感じですはい、まあ今ね視聴者様とかでももしかしたらこう治療気になってる方もいらっしゃると思うんですけれどもまあ、もちろんねメリットデメリット両方ありますので、えー、そのね AGA 治療をする場合にはお医者さんにしっかりと相談していただいて、えー、自分でねこう判断していただいて向いてるなと思ったら。 ぜひ皆様もね、えー、気になってる方は試してみてください、えー、僕個人的にはがっつり生えて、えー、いわゆる言われてるようなデメリットは今のところ全くございませんはいということで本日最後3つ目のコメ編こういったことをするとですねがっ スリーと滑るタイプでですのでまあちょっとポージングはさすがにねしないのとまあただねえー、こう何て言うのかなうちのチャンネルっていうのはこう面白おかしくみたいなチャンネルっていうよりかはもちろんね食を楽しんでいただくっていうことなのでさすがにポージングっていうのはちょっとね合わないというかやらないとは思うんですけれどもでもね皆様にもこう覚えていただきやすいように こう挨拶とかはね、なんかね、やっぱあったらいいなっていうのは、もう、ちょっとね、6年以上 YouTube のチャンネル立ち上げてますけれども、もう最初からね、思ってる内容ではあるんですよね。うーん、まあ、その名前の可愛さとね、その顔の 一致しない感じによって初見の方でもね、えー、ちょっと覚えてもらいやすいというかまあもともとめましての方にもこう顔とかがね忘れられないようなタイプではあったのでまあそこら辺はねいいかなと思うんですけれどもまあもうちょっとねこう僕も食レポとかする時にも かしこまっちゃう部分があるので、こうもう少しこう砕けた感じで、えー、できるようなねこの決めセリフというか、まあ決め挨拶というか、まあそういったのはね確かにあったらいいなと思います。ただまあまあ多分僕のね性格なので確実にやっても滑るかなとは思いますので、何かねまあいい案があったら、えー、助言ください。はい。<笑> ということで本日もご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうじゃあね